いけるのって言てるのか？あれは。いけないものだ。いけないもの？どういうこと？わからないけど。とにかく。やな感じだぞ。とにかく修二さんを止めないと。みんなで抑え込んで。<笑>てめえ、修二！ う待て、僕らも。このボケが。ええー、うが修二さんをなぞった。ようまでおかしくなっちまったのか。いや、ちょっとおやつをみよう。ええーね、修二、ふざけんじゃねえぞ。 お前にロップモン傷つける資格あんのか何何が見ろよロップモンの姿をお前を探してボロボロになって助けに来たらそのお前に傷つけられて こいつは、お前のために頑張ってんだぞそんな、お前が認めてやんないでどうすんだよ僕のためにそんなでも僕 は, 僕は僕は僕は自分のことばっかりかよ顔を上げて周り見てみろ らには俺らがいる仲間がいる何よりロップモンがいるだろあ、はあ僕は僕は何をはーいそこまでよ くだらない茶番はおしまいもう飽きちゃったからとっとと消えてくれるてめえはてめえだけはよおお前遅えんだよ いやー両りょパイセンの熱いセリフに聞き惚れちゃっててさ茶化さないよリょくんいい言葉だったと思うわうんきっと習字さんに届いたよ習字はまだ戦えねえなうちらだけでも十分だよ あ, あうっとし もう茶番バはおしまいって言ったでしょメガシードラモンうん定番大事なに贄だからね殺さない程度に汗を流してちょうだいよくあろうりゃあ、行こう 僕あもあ女だけは絶対許さねえやるぞ舟門ボボは僕はなんてこと なかすまない僕のせいでシュウジー僕シュウジーの役に立てた お, お前僕にこんな目に遭わされてまだそんなことをシュウジーロップも本当に。 どうにすまなかった役立たずは僕の方だった僕は君がまるで僕のように見えて自分の弱さを見せつけられているようでつらかったでも君は僕なんかよりよほど強いだって僕を助けに来てくれたんだから 父に褒めてもらえたロップマン僕はずっと褒めてほしかったけど今はそんなことどうでもいいみんなを守りたい助けたい僕は君の期待に応えたい君が誇れる僕でありたい君の努力に報いる僕でありたい 誰かに褒められたいからじゃなく僕自身が後悔しないためにロップも力を貸してくれあっうう ロ, ロップもしっかりして治療治療しないと大丈夫だよシュージ見てて トップマンかー<音声><音声> シュの強い思いのおかげで僕トゥルイエモンに進化できたんだトゥルイエモンさあ行こうシュージにもらった力見せてあげるよ<笑>倒した嘘嘘でしょ こ, こんなはずじゃ うん、とにかく体勢を立て直さないと覚えてなさいよあんた達秀司秀司さんああれ す, すまない<笑>体に力が入らなくて緊張が解けたんですね大丈夫です今は休んでください もありがとう。頑張ったな。うんうん。シュージュもお疲れ様<笑>君にねぎらわれるとたまらなく嬉しいな。きっなになぐんでんだよ。情けねえ。うん。りょう。お前がビシッと締めねえでどうすんだよ。いいだ 本当に口が悪いなそういうところはきっちり指導するからなリーダーとしてヘチッター言うじゃねえ何っ何なんか笑いながら口喧嘩してるなんだか怖いわいやこれは男同士の友情だなああ間違いねは おいみゆ。<笑>